ようですえー、今日は最近僕のクレイジーボールこのチャンネルを登録してくださっている方が、えー、すごい伸びてきているのでフリースタイルフットボールリフティングを始めた人向けどういうものを使ってあとどういうところから始めたらいいのかっていうのを今回動画で解説していきますで実は今めちゃくちゃリフティングブームが来てるんですよ Twitter とかでね有名人の方がめちゃくちゃやってたりあと TikTok が超リフティングの動画上がってるよねなので結構リフティング始めたいけど何を最初にしたらいいのかどういう技をしたらいいのとかあとどういうボールを使ったりどういう靴履いてあればいいのかっていうのをこの動画1本見ただけで分かるようにまとめていくのでぜひ最後まで見てくださいこのの俺らのチャンネルは フリースタイルフットボールリフティングのこう技の解説とかめちゃくちゃ上げてたりあとこういうギアの紹介とかあと僕今日本チャンピオンで世界2位なんですけどそのプロでやってるんですけどその活動の様子とかを配信してるんでぜひ、えー、まだチャンネル登録したい方ちょちょチャンネル登録ボタンを押して、えー、今後もぜひ応援していただければと思いますということでじゃあ始めていきましょうレッツゴー はいでじゃあ早速解説していきますでまずフリースタイルフットボールって、まあ、何なのかっていうのを軽く紹介します、まあ、ほぼリフティングと同じなんですけどリフティングはただこう蹴るだけじゃんただそこに技とかしたりあと音楽とかに合わせたりしてやっていくのがフリースタイルフットボールストリートカルチャーの一つです、まあ、スケボーとかダンスとかと同じようなところに分類されてます今でジャンルがあります エアアー、アッパーシッシティングこれが、えー、三大ジャンルみたいな感じでありますエアーは足技こう回したり大車輪とかさこう MR とか SR とかいろいろあるけど3回回したりそういう感じの足技立ってやる技をやっていますでアッパーアッパーは上半身でこうボールを当てたやつおでこに乗せたりこめかみに乗せたりする系でシッティングはもうその名の通り座ってやる技です で、そんな感じに、こう3つ大きくジャンルが分けられてて、このエアーの中でも、いろいろもっともっとスタイルが細かく分かれてたりします。まあそこまで説明するとめちゃくちゃごっちゃになるんでえ、この3つまず覚えておいてください。この後のボール選びとか、あと靴の選び方とか、あと何から練習したらいいかっていうのに関係してくるので。はい、じゃあ早速、まあ最近フリスタイル始めました。まああるいは、1 2年ですっていう人、 まず、さあ練習行こうってなる前に、あれ普段サッカーで使ってたボールとか靴で上手くなれるのかなみたいな疑問絶対抱くと思うんですよ。なのでそこで、まず最初、靴からみんなに紹介していきます。で、まず、始めたての人が選ぶべき靴っていうのがあります。もちろんフリーンスタイルフットボールって、まあストリートカルチャーじゃないですか。その中でストリートファッションとかって聞いたことある人。 いいいると思うんででですす よ, よさは絶対捨てないで欲しいですただその中で機能面で言うと軽いことで次このつま先のアッパーっていうこの上の表面の部分が広いかつ平らなことこの2つが超重要ですでこの2つをまず意識してください靴選ぶきまあ今履いてるトレッシュとかあとフットサルシューズとかあるならまあそれでいいです最初 オッケーオッケーオッケーただもう一歩先に進んでもっと技したいとかもうちょっとこう見た目にこだわりたいっていう人だったらまあ、スニーカー履くのがおすすめですね最近はユニクロから出てる靴だったりまあ、他の動画で出してるんですけど、えー、まあ、ニューバランスとかから出てたりまあ各大手のメーカーからは結構軽くてアッパーの部分が平らなやつが出てますで結構これから夏のシーズンになってくるんでそういう靴 増えてくるはずです。ただ、その中でも、おすすめの靴、何個か紹介しておきます。まず、1個目が、ナイキ SB の、ウルトラライトっていう靴です。これは僕はね、去年世界大会にずっと履いてた靴ですね。あの、ナイキ SB、スケール棒の靴なんですよ。ただ、ウルトラライトって名前のとり、めちゃくちゃ軽いっす。で、もう1個は、バンズです。同じく、スケジュール。ロードリップとか、 ファルケンとか、その辺の名前の靴、まあ楽天とかアマゾンとかで調べてみてください。概要欄に全部、えー、靴の URL 貼ってあるんで、チェックしてみてください。その辺の靴が、まあめちゃ軽い。あともちろん、可愛いんすよ、バンズ。あと色も結構出てるんで、普段みんな蹴ってる服がさ、こう暗めだったら、まあ真っ黒の靴履いてもいいし、ちょっとワンポイントで靴だけ違う色にしたいとか。ね、そういうところもこだわる人だったら、バンズおすすめかもしれないですよ。 はい。で、次、ボールです。一番みんなが気になっているところだと思います。で、結構、ボールに関してはいろんなこう、フリースタイル専用のボールが出てます。めちゃくちゃいろんな種類。で、それを全部検証してみたみたいな動画は、僕のチャンネルで、他の動画で撮ってるんで、ぜひこの動画を見た後、それも見てみてください。まず、僕がおすすめする初心者向けのボールは2種類あります。1個目は普通のサッカーボール。みんなが多分普段持ってたようなやつ。 サッカーの部活とかで使ってたようなやつで全然 OK です例えばこうただ回すだけ大車輪とかさあと2回転とかあとはおでこ乗せたりとかそれぐらいだったら全然普通のサッカーボールでできますでまあその中でおすすめするのは僕のまあ、ごめんなさいこれスポンサーなんですけどこのスポンサーのボール結構おすすめですアーバンボールっていうねこの子ねこれ何がいいかっていうと 表面にね、ブチブチついてるんですよ。見えてくれ。このブチブチがあると、こう、何回すときとかね、ボールめっちゃ引っかかりやすいんですよ。普通のサッカーボール表面ツルツルじゃん。でもこれだと、えー、ブチブチついてて、ね、ちょっとだけグリップ力アップします。なんで、技しやすくなってます。で、二つ目。二つ目は、これが僕は一番おすすめです。グリップボールっていうボールがあります。まあこれは種類だね。 その名の名通り、まあ、グリップが超強いボールですこいつもうどのぐらいグリップ強いかって言われると難しいな、えっと、表面がゴムでできてます基本的にゴムでできてるから服とか肌にめちゃくちゃくっつきやすいですでこのボールなんで一番おすすめかっていうとどの技もこれだけあればできます最後の最後に今日話すんだけど、まあ、こういう技やったらいいよみたいなの、えー、その時に全部こいつがあれば こいつ一個で全部完結します。だからこれは本当におすすめです。めちゃくちゃおすすめ。じゃあ最後、スタートまず何をすればいいんだろうっていうところ。ただリフティングしてても、 めっちゃむずいやんとか、めっちゃ続かんやんこれみたいなのぶっちゃけありませんあるでしょ。そんな時にもう技やっちゃっていいと思います。やっぱ難しいんですよリフティングって。サッカーやってる人でもやっぱリフティング苦手だっていう人絶対いると思う。だからそういう人たちはおすすめの技めちゃくちゃあります。初心者の人おすすめの技。まずその1個目。リフトアップっていうジャンルの技があります。地面からボールを上げる技です。まあ例えばこういうやつ。 見たことあるでしょそもそもリフティング始める前の地面からボールを上げるっていうのはさでそれをねやるのがおすすめかもしれないで上げ技10選みたいなのが僕上げてるんでそれ見えるの一番おすすめですリフティング1回も必要ありませんで次もう1個紹介するのもリフティング1個も使わないですブロックスタイルっていうスタイルですねボールを挟むっていうスタイルになります例えばあと足の間に挟むとかそういうのでもうめちゃくちゃ技があります もう足回すのとかはまあ並行して練習していけばいいですただメインでこうすぐにできたいとかすぐにやりたいこういうかっこいい技を何でもいいからっていう人はザンもう挟む挟む技を練習してみてくださいでそれも結構動画上げてます挟み技みたいなのつだてたかな、まあ、おすすめなのを概要欄にいくつか貼っておきますでこれもリフティングは1個もいらないです 要するにこの僕が最後に喋った初心者におすすめのまあこっから始めるといいよっていうステップとしてはリフティング1個も使わないでやる技を練習していったらいいっていうことですねあのリフティングは本当に難しいですな何度も言うけどリフティングやるよりもリフティングの技の方が簡単な時がめちゃくちゃ多いです なんで、もう最初から技練習しちゃっていいとリフティングなんて勝手にさ、できるようになるから毎日やってればリフティングのコツももちろん、たくさん僕解説出してるけど、一番は、まあ、とにかくたくさんやることなんですよ。だからすぐにはできない。だからすぐにできるための、えー、おすすめの技として、リフトアップとブロックがあるます。はい、以上が初心者の方に向けた、えー、まあ、ギア選びとか、あとはどういうのから始めたらいいよっていうのの説明になりました。 次回か次の次ぐらいの動画で実際に技とかを見せながらどういう風に初心者の人は始めたらいいよっていうのを具体的にもっともっと、えー、紹介していこうと思ってますなので今後も僕らのチャンネルをチェックしてください登録とあとなんか隣にあるベルボタンも押してくれたら皆さんに動画アップされたらその都度通知がいくようになるのでとっても便利ですということで今回は以上になります参考になったという方グッドボタンあと何か質問あれば コメントお待ちしておりますほんじゃまた次回も見てください終わりですピザ